風神のご加護があらんこと代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど皆さんモンドを守ってくれて本当にありがとう平和に解決できてよかった本当に風魔竜と戦うことになっていたらどうなっていたことかああこれでファデュイも口出しできなくなったこんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからなスネージナヤが横暴だというイメージを植えつけただけで外交の進展は何も得られなかったはいはいそれで天空のライヤーを持ってきてくれたわよね代理団長の担保も無限じゃないわ数奇境に何度催促されたことか持ってきたけどうんちょっとなん 貸し出し出料とかは必要ないから安心して教会には寄付金があるものえエヒそのーいやあ天空のライアーがマルバドス様バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよはあいいや天空のライアーを僕に貸したい。 どう直したかはわからないけど天空のライアーはもう貸せないわさて逃げようか僕が天空のライアーを修復する現実いや魔法 100% 完全無欠じゃないからね